ランプでしたがカドミドリさんにお声をかけていただきトキをまたコラボしてみたいと思いますよろしくお願いしますそれでは参ります幾千年の時を超え桜咲くアトルチームの上旅立てます アプリチングテーマ第3章、お聞き第ます。うんはい Bye.